十3ぐらいからもうなんかいろんな世界とかに<笑>行っててそれで高校が1年留年しました<笑>あそうなんです、ねはいはい、高校卒業した後にやっぱりもうちょっとアメリカに行きたいなっていう思いがあったので大学もアメリカに進学しましたなるほど今日はですねフリーランスのエンジニアをされてるマットさんにお話を聞いていきますイケメンエンジニアとしてフリーランスで活躍されてるマットさんなんですけど実際なんでフリーランスになったのか ど, どうしてフリーランスとして活躍できているのかそのセキュラーのお話をインタビューしていこうと思います、えー、僕のチャンネルでこうしたコスパ生活だとかフリーランスの働き方についてまとめてますよ方はチャンネル登録よろしくお願いしますではどうぞマットさんです今日はフリーランスエンジニアのマットさんにお越しいただいてそのフリーランスの実際の業務だとか働き方についてお話してもらいます はい、実際、はい、なんでフリーランスになったのともともと旅人だったんですよへえー、そうなんやそう旅が好きだって、うんうん、中三3ぐらいからもうんかいろんな世界とかにてて、はい、中学生う一番最初に中 学, 中学校3年生の時に、はいまあ、インドに行ったんですよインド<笑>一番最初にインドにまあほぼほぼ最初にすごー、はい、はい、でなんかその時になんかあ海外行って面白いなとか、うん、いろん な, なんか文化の違いとかを感じて、はい、なんかそういう経験からもうちょっといろんなとこ見たいなってなって、うん、なんかドバイ行ったりとか アメリカ行ったりとかして、はいはいえー、とやっていくうちに、まあ、自分の生活としてもなんか旅をした旅をベースにした仕事がしたいなって思って、うんうんうんうん、その時にいろいろ探してて、はいはい、ブログやったりとか、はいはい、えっ、ー、とえいつぐらいからですかブログ始めたのだからブログ始めたのはでもこう大学生とか1819ぐらいとかでえー、すごい、はい、はいはいはい留学したんですよあの アメリカに、はいはい、でその時にまあ、あの生活手段としても、うん、やっぱりこれからはいろんなところに行きたいから、うん、何かこうネットとかで働けるもの探しててブログやったり投資やったり FX やったり、うん、いろいろやってる中で、うんはい、<笑>いろいろやってでもなんかいろいろ失敗とかもしていって<笑>はい、はい、でなんか今はフリーランスエンジニアとしての仕事が、うん、まあ一応形になったのでそれをやりながらっていう感じでやっております、うん、なるほど、はい、エンジニアとしてでその前にやっぱ留学があってのがあったんですけどそうですね留学 しようと思っっったたのいいついつでで何がきっかけだんですかあ留学したのは高校3年生の時でええー、あそうなんですか、ねはい、高校3年生の時です、うんうんうん、でその理由が弟僕英語はなんか学校の授業で結構できてたんですよすごいそうすでなんか英語話せるんじゃねえかと思ってて、うんうん、学校のクラスとかも成績も良かったんで、はいはいはい、でできると思ってたんですけど、うん、ある日まあ僕の家に えっ、ー、と、アイルランドが留学生の人を受け入れたんですよ。はいはい、で、あんまりにも自分が話せないことに、えー、痛感した瞬間があって。はいはいはいはい、で、このまま、なんか、その今まで。 友達に留学なんか英語できるキャラとしていた自分がああなるほどなるほど実際その現場で現場というか実際の立場で話せないことを気づいて、うん、あこのままちょっと恥ずかしいなって思って<笑>あこれじゃもうダメだと思ってもうそこから留学するって言って、えー、留学を決意しましたここか ら,、はい、だから高校3年生をアメリカでスタートするんですよね、うん、そうです、はい、すごいへえー、なるほどなるほど、はい、でその結局その留学を無理やり入れちゃったせいで、うん、学校側からなんかそれを受け入れられないって言われて ちゃって日本の学校から、はいはいはい、で高校が1年留年しましたあそうなんですか、ねはいはいはい、高校を卒業した後にやっぱりもうちょっとアメリカに行きたいなっていう思いがあったので大学もアメリカに進学しましたなるほど、はい、すごいアメリカに進学するってなかなかできることじゃないですよねいやホンさすがです本当にいやいや全然 で,、ね、で実際その学生生活アメリカでやられてて、はい、フリーランスになるなったんですよねそういや、やなんかやっぱり、 そのアメリカに結局合計で4年ぐらいいたんですけど、えーすねはいはい、なんかその模索してる時期がいっぱいあって、はいはい、で、あのー、タイミングよくあのフリーランスのなんだろう育成講座みたいなのがあったんですよね、うん、でそれが、うんえー、っと あ, のあったのでそのタイミングに合わせて、まあ、学校休学してこっちに帰ってきたっていう。はいはい なるなそこからフリーランスとしてその勉強をしながらエンジニアとしてコーを学んだり、ね、デザインもちょこっとやったりそうです、ね、っていうのを今は基本は、えっと、プログラミングのウェブ制作っていうものをよくやっててウ ェ, ブサイト、はい、ウェブサイトを作ったりとか、はいまあ、あの LP っていう。あの<笑> ランニ ン, ン, ングページを作成する仕事がメインで、はいはい、であと、えー、ちょいちょいディレクションというか、そのまあ、あの大きい案件とかのコーディングの人がまた別にいて、デザイナーさんが別にいるのをまとめる仕事とかも一緒にやってます、はい、ウェブ制作を大きい案件、はい、例えば企業さんからの難しいような案件をもらった時に、はい、ディレクションとして、長になってその、デザインはこうしてくださいねとか、コーディングはこうしてくださいねっていう指示を出す。そうですたってです、ねはいはい、すっしげーなー、はい なるほど、ね、どうやってそんな仕事をいただくのは本当にいろんな形があるんですけど、はいまあ、自分の場合は本当に人の手が多くてもともと Twitter とかで発信してたりとか、うんうんえー、っとこうやっていろんな人と会う。 結構人と会うのが好きなので、はい、会って話すことが多いんですけど、はい、中で、まあ、こういうのをやってるよって聞かれたらでこういうのできますよとかやっていくうちにどんどん仕事は増えていきましたなるほどいや、はい、フリーランスってやっぱ人脈も必要ってことですかそうですってか人脈は全てじゃないですか、ね、あ仕事たるものをも どんな時でもやっぱり人の力人です、ね、コミュニケーションというか交流ってやっぱ必要なんですねです実際今タイにいらっしゃるじゃないですか、はい、結構点々とされてあの一番最初に留学される前に旅が越し切れっていう話があったんですけど、うん、結構いろんなとこ点々としながら 働かかれてますかそうですね、はい、基本的に、えっと、今年はアジアが多かったんですけどもともと旅はいろんなとろに行 っ, て行ってたので南米とかヨーロッパも行っててええっとまあ、ゆくゆくやっぱりそっちの方に行きたいなと思ってるんですけど今はアジア周辺が多いですもう日本を捨てて海外に住むパターンですか そでも 日, 本日本がなんか休憩場所みたいな感覚ですあなるほど、はい、日本に い, い, い, い, いるというかはこうなんか休憩がてら行って、はいはいはい、でまた頑張って取って帰る、はいはいはい、外国に出る感覚ですね自分いやいいっすよね、はい、日本食美味しかったりしますもんねあそれはやっぱりはい、はい、美味しいです日本食はね日本で食べながらとかって、ね、そうそのために帰るぐらいの気持ちは<笑>で実際、はい、実際あのフリーランスってまちまち だと思うんですよ、うんうんうん、稼いでる人もいれば、うんうんうん、ちょっとまあ自悲な人もいるし、うんうんうん、マットさんは実際どんな感じですかえー、っとなんか、まあ、旅がやっぱり好きなので、はい、ガツガツ仕事するっていうふうではないんですけど、はい、で も, も、まあ、最低限というかその自分の同い年の子たちがやっぱりの会社員として働いてる人たちが多いので そ,、まあ、そ, れそれ以上稼ぎたいなっていうのがあるので、まあ、そこ以上は目指してやってますね。うんはい 25歳30歳の平均が300万円年収っていうふうに言われてすだい大体もうそれ以上ばっそうです ね, ううですねまあまちまちですけど、うん、まあでもそれを超えていくようにやってます い, いいですね、はい、何が一番必要だと思いますかそのフリーランス成功するというかええ、うん、んか、うん、何でも挑戦してみるというか、うんうん、結構その営業っていうと仕事っぽいんですけど、うん、なんかこう提案みたいなのをいっぱいしておかないとそ う, そうですよね、はい その仕事のタイミングがやる時間と仕事を取る時間と終わった後のフォローアップみたいなの3つぐらいに分けた時にやっぱりフリーランス全部しなきゃいけないからいやそうですよね1、はい、人で全部しないとそうそうだからそこをちょっとこうタイミング見ながらやり続けないといけないのでそこのバランス感覚みたいなのは大事なんじゃないかなとは思います次は生活費のことについて聞いていきたいんですけれども実際フリーランスで稼がれてて